伝えられるよう日々練習を重ねてまいりました流し踊り、舞台踊りともに日頃の練習の成果を思う存分発揮したいと思います稲津連は毎年テーマを掲げてそのテーマに沿って演舞方針や構成を作っています今年のテーマは威風堂々です第34回南越谷淡踊りのポスターには その堂々たる稲瀬の白発表を採用していただきましたありがとうございます稲瀬連は今回で16回目の出場になりますがその間念願であった徳島単独出場を果たすことができましたしかし本場を知れば知るほど足元にも及ばない現実が分かってきますその要因は 自信に満ちあふれる堂々たる様の足らないことに気がつきました堂々と振る舞えたならばきっとお客様に感動していただけることでしょうまた今年は越谷市も稲佐麺の拠点である草加市も市政60周年にあたる年ですそこで私たちもお祝いの意を込めて演舞に越谷鹿を取り入れてみました 他にも徳島の和踊りも構成しておりますのでぜひ本場の雰囲気も味わってみてください100年続く稲瀬連を目指してどうぞご覧ください稲瀬連